将来が犬だとすれば忍びは猫か餌にありつければ誰にでもすり寄っていく俺たちの生き方には美しさも醜さもない次回ジャンプの時号予告は当てにならない